はい、皆様、おはようございます。さて、今朝は、最新ニュースを調べましたところ、ト東コ南部で発生した、マプニチュード 7.8 の天派地震にめくって、東北では、少なくとも、5434人、シリアでは、1800人以上が降臨中になり、合わせて、これまでに、 7200人以上となったということですが、最人情報が更新中の場合もございます。一方、75カ国から支援の申し出に伴って、各国の球場チームなども現地での支援活動を始めているそうです。以上でございます。